まあね、こう、昨日のことはすぐ忘れて、今日、明日を生きるみたいなね。さっきのことは忘れて、次へ進もういいじゃないですか。いいと思う。多分いいと思う。さあ、今回のメインは、ピロチマピ。ピ、ピロ、ピロチマピロチマピロチマ 文語読めない文語って文語ってっち文語ってっちノースティル…ノーストリッみんな名前っていうのは重いものにつけてんだね当然ほとんどニワパティなことにわかな感じでにわかファンじゃないですけど、ね、にわかゲーマーじゃないでにわかな感じでやってるのでまあそのまま ちなみに、ニワカの次の三っていうのは、こニワカさんという意味で言うと、ニワカ三ってね、よくあのカイブの人が言うと三ではなくて、ニワカさが正しい。あと、このお尻みたいな感じだね。あと、おならに、あお尻からおならが出てるまあ、そんな感じに見えるんで、ね、ちょうどいい感じ。気持ちがこもった雑な三に使う。気持ちがこもった雑な。気持ちがこも使いましょう。 ぜひとも使わせていただきま す, 使いますかってこれ、分が使っていいってい話も使いますかいやいや、気持ち、気持ちがこもったらね、素敵なものじゃないですか、ありがとうございます、なんか、え、い い, いんですか、いきなりそんな、なんか、サムネットのこの動画でやるやつですよね、なんか。 最初ね、僕もなんか緑のやつを作ったんですけど、ものの2分で、で2分わかんない。もうちょっと簡単にフッと作って、これでいいかなみたいな。なんか某配信者さ ん, 配信者さんのやつが、名前だけのやつがあったら、それを真似てみたんですけど、これ絶対そのままちょっとパクリだなってバレちゃうんで、ちょっと色つけてみてやったんですけど、もうね、めんどくさい。めんどくさい人なんですね。 あら、ありがとうございます。あ、そうなんですよね。フォローしていただいたんですよね。あ、恥ずかしながら、あの、前も言った通り、ツイッター実は、そんなやったことがなくてですね、フォローの仕方が多 分, 分、わからない。でも、メディアわかるか。あ、もうなんか一人死んでる。すいません、ありがたく、いただいて、 早速飾らせていただきます。飾っちゃいけないか、使わせていただきます。いやー、しいですね。こうやってなんかこう、作ってくださる方がいるな。でもなんかそう、ね、え、でもダメですこういうのに甘えてたらダメなんですよね。甘えないね。自分に厳しく、人に優しくいかないと。 ただこう、人様が作っていただいた、気持ちが込めていただいたものをありがたくこう、いただくっていうのがやっぱりね人を、人間としてこれ大事なことですよね。いや、なんか、配信2日目、2五そうですね、二日目、二日目でこんな、いただけるなんて。いや、ちょっと、もうさいあそっか。こういういい日がいい日だからこそ、さっきの、 なんかこう、プレイし、一緒にプレイした人たち、も素敵な人にも出会える。いい日なんですね、今日は。やばい。実は、ロト6を今日、買ったんですよ。え、ないね。ちょっと待ち時間があったんで、ちょっと目の前にあったんで、お店があったんで、ちょっと買ってみようかなーなんて思って、もう。 一応、その時は雑念なく買ったんですよね。それで今日のこれっていうことは、もしかしたら、いいことづくめで当たるんじゃないかと。で、もしね、これね、あの、来週、配信がなかったら、まあ、当たって海外に遊びに行ってると思ってください、これ。もう間違いない。もう遊んじゃう。 あいや、仕事のついで。いやいや、そんなそんなそんな。あれいついでで作れるような代物じゃございませんよ。多分、わかんないけど。めんどくさいですよ、ああいうのって。いや嬉しいですね、まあ。ぜひとも、ロト6。んロトロトだよね、確か。よろしくお願いいたします。まあ、誰に言ってるのかよくわかんないですけど。 期待しておりますお前って何を言ってんだって話ですけどねあれ AK も取っちゃってよかったのかこれまた失敗するパターンだなエンジンにしとこうこれも捨てちゃダメかこれも捨てちゃダメか危ない あぶねえびっくりしたびっくりした超びっくりしたやべやべ話しつつあぶねえ 分なかった怖かったヘルメットもないダメージ受けてる行きたい行きたい行きたい物資を取りたい 危なかったぶねー助かったー。 こっちは何もなかったヘルメットが欲しいあこっちかよおおナイスありがとうびっくりしたサプレッサーやっぱりこっちだよね さ<笑>わりさわり。メットがないな。どうしよう。ヘルメットちゃんどこだあった。ヘルメットちゃんはあると。三キ3切来ました。これでもう、なんかこう、自分の中ではもう今日終 わ, われるような感じですね。 終わっても悔いいはないただ危うく最後味方をドアを開けた味方を殺すようになりましたけど危なかったこちらっあいい武器があったこれはいけるのか敵はいないいるか よしとほこれはもうどこだっけ安名屋安納屋の王になれたのかな いやあ、びっくりした。これまたもう、さっき一人目で死んでたら、これもう大貧粛ですね。もう総崩れですね、これは。やっぱこう、改めて話しながら、考えながら、こう、手を動かすことの難しさっていうのを垣間見ましたね、今。 これ7ミリが邪魔だなでも7ミリは SR が来た時にないと困っちゃうスペースがないうんこれを捨てるか 最高何キルなのあうんうんいらないいらないおったぞ取れないステッチうん100100 100あればいいかこれで 武器の役者はあまあこれがないかレッドサイトにしておこうこ<笑>れでまあ武器の役者は揃ったからとマガジンがあればなおよしと ヘルメットか防具は防具装備防具防具あてかこれやっぱ大丈夫か今どこだおメットがあったお入ってるんだそれすらも見てなかったな どの辺かなあっいすれんせいよおや<笑>あそこらへんからなってんななってたな今サプレッサーボンボンボンボン 今歩いてる敵だな敵だな。敵だな 黄色んとこにいるのかな 聞こえなくなくった中に入ったなあの野郎どの野郎か知らないけどあの野郎。 からってみるともう一回、でもレッドゾーンだからもう一回おこっちにいるとあの野郎はこっちにいるとにわかさん Yes イエローマーカーエネミーイエローマーカーエネミーオケオケやってる。今会話してる。あーこの自慢ンションエネミーオケオケ日本人だな今帰れなんで 俺普通に喋ってるで喋ってるで喋るとこうなるからきたきたにおいこの字の塀の外いるねいるね 大好きイエローピンエネミーイエローマーカーエネミーさっき俺押したああ、ナイ ス, うイエスんそっ、いや、気絶かえってことはもう一個いるよ なんだろう日本人だとちょっと僕黙っちゃうかもしんない。そうそう、中国人しましょう。ってことはえでもう一匹どこにおるもう一匹っていうか。あと何人いるのか知らんけど。日本人だったのか。緊張するな。 あーやっぱり欲しいよね SR おお 4, 4倍もいらないやコンペちゃんあっないわ。 怖いな全く持って見えない後ろにいたら怖いなとあやばいもう行かなきゃ。 じゃあないか。ここもう一回なきゃ危ないぞ。 間に合うからいっか。なんか今までこう中国の方と韓国の方だったんでまあ、あと他にも海外の方だったんで全然もうなんか「オーダーオーダーバカ野郎」とか言ってたけど急に日本人の人が来るとなんか。 わ き, き汗が出るぐらいのけ変な緊張が出ますねこれねやべえやべえよかったさっき殺さなくてあ見てるな あ, あの人見てたら今こっち サプ、サプレッサー。あの人には託そう。<笑>あっちにいる。もしかして、この人たちは、うまいのではないかろうか。 さっき死んだ人はもしかしたら日本人も3人グループだったのかなあこれか危ねえな うん怖い怖い怖い8倍持ってるなこうか。 緊張してきた。なんだろ、う、さっきより緊張するなぜだろう。<笑>伝わっっすいません、今言いました。伝わってますかね。いつになんかこのフリフリ、フリフリ、フリフリっていう声はしたくなっちゃう。もうた、こう止まってるとなんか、ヘッドショットで一発で終わりそうみたいな感じで。 のいないんだよな。 なんか今自分で気づいたんですけど、にわかってなんか、スワヒリ語っぽ い, い。にわか。違うかな勝手な自分な思い込みですけど。にわか。おなんと。 エリアには恵まれてる。ここいいね。ああ、でも登んなきゃいけないか。 どうしよう。登っちゃおうか。あの山の上行ったらやだな。 ドリンクはないなやぁやばい、手が、手が滑るあ弾がないぞ、そして 死んだのか死んだな弾をくれ弾がないんだやばいやばい 場所これはまさかのいける感じいやでもその油断大敵ですよ油断大敵。t 気？ a n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 手りゅう弾取ってくれやかった。あったかなでも車がどっか止まった。どこどこどこあっちか。 こっちからあそこらへんかおここはベスポジだやばいぞ勝てるんじゃないかこれは 木の根っこかいややべ来たやばいクソつええー やーべえ、強えぞ、強えぞ。これは、手に汗握ってきましたよ。勝つる、勝つるよ、これは。あと2人か。どこにいたいたいたいたいたいたいたいたいた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 配信初ですね、これ。一回自分であの、勝手にやったやつは、と、撮れたんですけど、これ二回目ですね。いやいやいや。やった。これちょっと、スクリーンショットしとこう。